当、ね、<笑><羽><笑><笑><笑>たりたくていいかない ん, ん, ん, んだね。 私もとってもお、はいしいんだけど、ポ、はいはいはい、ーカーとかで家にやってもらってから、器用な人がラップに戻って、あの、双方は8か所に。あの コーーーのののりりがががいいいかかのい、かか<レア>から、ね、もうくはない、やややすたた感じととくなななっっっってててをああび<笑><笑>しれれうももるさ忘ちゃあの畑、こっちです。 えー、ととる時、はいはいはい、ちょっと多めですすが、すみませ分このああか。卵がもうバケツにボーンっていけると思うんで。 であの、あのお肌を半分のやつが手前に置いてあるんです。はい、すすすすいいっっ、えー、ーういよすすぐ帰ままあ、あーいいってーすなんたけえう、もなの とりあえずよろしく。 買っ た, っ た, 買っ た, った で は, は, はいい、はい、はい、か、えー、ははい、んはりこれきたー。 まあ、ちょっとられそういうのいらない。 お花とか買うの うあ、あ、んなななそごっつりおもちゃ持っててる。うん<笑> ファン。うん どこ た丸ままやったら何でもいい。スタッなんですけど、はい、もう最初からバー 種類を今電話でけどさいく、うんうん、つぐらいある上につからかけないんとかんいやちゃうかな。 えっ、休みがね、んだバナナのタルト洋梨のアールグレイのタルト。 種種種種類類類類こチップあどっからリザーってあの て言たらいい優しい里見と天然のお作みたいなじでしそうのうああああああああああ覚えられああやろ。あああああああああああああああああああああああちゃん、どこ行くのこんな感じああナあああ 生地がよんで、うん、ーる か, <笑>ーからいこう。 君、うん<笑>ね、<笑><笑>があっちに行くとさカメラってさ。<笑><笑> こななじゃ何も進めないじゃないですか怒られるよ気にするよ<笑>にシルコはこ の, ハ以外もあるのか？ル高はあとは。 北京あーで、マハは中に入ってくるとかいよ、ねうんまかなかなか いいおはい使わないでくだ いやちょっと今までの自分でいけないと思って食べへんやつがか食べると大体失敗すん 美味しな い, な美味しいからみなちゃん、んん楽しし、ね、しい美味しい、うん、だねなょっと思ったらもう大きな声がちゃんと言ってみていこういうから。 アロハは味はない。 する。 何<音楽> ないはい、あい。合わさな で、から言われいんです、えー、とこれで何あっとすいません。 てはひなたの夕方ってまだあっいはいです。<笑> こんかちっちゃいは。 いで あ,、ね、あ、ただきます。 パチパチやかんうってのこれかだ、うん、ら。 わない<笑>う右う右上来た。来た <ッ> <laughs> 今日もかられほこでいハハほら。これでも<ッ><ッ> あ、今、今早く帰ってきて、もう私たちでは限界です。ウー バ, ーウーバーって今言うんだ。ウーバーは言うんじゃない。ウーバーってでも、出会ったことないな。 ん<笑>んんななななおおおちの釣り合いがらら<笑>なんかかかうっっるきほあっ無人機種が。 あーもう。これは何タブロとかんはどう<你> ああ、こっち来ようとして。<笑>回ってきなさい。回ってきなさい。ワークはしなくていいんだよ、日向。何時で出るか、十時半過ぎぐらい。今何時 ももう11時30分分っっっっなえなえててて帰帰でれんんのの私やめてーなんだよ 俺はこっちの下に お, ん下におんるん、ね、だ。 あ あ, あ, あひなたどこ行くのそこ階段壊ららやめててよ<笑>ああこのの、バケツは400、うん、うわ、わお風呂みたたたたいいななな見つけたわ映ってないし、そあ 改正されますえー、まだかかな、うん、なんかもう い, っぱいよね壊れ、うんあのー、て, て、うん、はいううん、いあのあるな、ねね、いいかこれたよ ちょっの待ってあって待って待って待ってナッは うこと あ, んまるあもうじゃあ夕方のことやな。夕方の子 にに遅いな、うん、なそんかかるとった、うん、ブロが、えー、うんパブロまで、ねうん たいなうんうん、え3、ー、枚のこのボッケはもう OK なんで。 the phone. これましたー。 いいや、20分ぐらもう今まで圧倒しててやっと終わって。 何かんもう私川遊急に行ってくれましたね。 オッケーはもう3枚分は取れては、OK、やけどこれはう3枚分最後の3枚分。 で、でこれも使っていいスれーあのジュラシュー。 みんなあかんないでうださ、はい。こう あてどうかっちゃっかちゃいいです、ね、も う, うんじゃゃい えなんかつり貼りやすごい。<笑> 手ん<笑>ピカピカに入れてください。 長いな、そろそろこってる映像に あ, あ <laughs> ですきて。<笑> 何だこの声。 どうなんでですかちゃんのあいいんでね夕方、はい、すと 2.5 ち, ち, <笑>ちょうどいないで<笑><笑>、はい、りね。はい 今内臓はあ身は、はいうん、私がこれをやってるの なっちゃううは違うんだよきと小さいなくっちゃうな、うん、おーそのう Ghost,、うんよいしょ。 違うねんみんな。<音> こっっち側ににいるる人の方に寄っていくあそうな ん, なんか、そんな感じがします。なんかちょっとうちはああ、うん、う見、ん、見ててててるるるるるけけどど、か左側で切のころによよくなななんん 顔けだからなさ。はいすごい<笑> もうなことできんあュやっとた足たでそうなんじない食める。 二重もカーリーはでですココが 2? いいですがん、ね、んなさの大いこサイズパンえったタルのあはい私もよく頼んでいましたあ見てあで何でしたえだきます。 バ昨日のあれがよかったな私チーズケーキになったら、ね、チーーズケーキ頑張ったーもうないですあーあそうらい、はいはい できない痛い痛いじゃあ頭めっちゃでっかくできちやったら排気量が多いかもしれない。い 下にあ本当、ってこれで 全, 部全部です。 そうなんですだか左にちとバランス取いないじゃないですかだからもう私も左には言えないみたいです左やったら遊ばんよって言ってでも最初の力入ってたらやっぱひなたもあこっちあかんわってちゃんと回り込んで右足の方にまあ私がそっちしか相手してないからこ申し訳なくここ見るんーね なるほど。三 いいじゃいはい、ちょっと泳ぎはいいですよ、持たれて、のめっちゃバランス取れるんで、ちょっとこっちいいです、ね。あの<音声> とこ、うん、<笑>れてて、うんの、うんうんうん、はい、いあってあ、そうなの、ね、こ, こは、はいあ、そうです。それからここあてとは、<笑> 帰るかってなったら帰ってくけどもう12時やしな。 バはいません。すみません <笑>れ・あね。 な, なんで、はい、あのあれ で, すなんでアロハがお昼三枚多いと思う。 とうも、はい、こんにちは。 수찜이났습니다